最近なんだか上司が怖いしミスをしないように頑張るぞ。なあ、ちょっといいええかえ昨日出してもらった書類の確認したけど、結構な数のミスがあったで、ちゃんと出す前にチェックしたもう社会人なんやから、これくらいのミスはなくさなあかんで。はい、すみませんでした。